お土産なしで起訴してこれる各班長の神経が私には理解できません何か報告できる班はいねえのかよ何してんだてめえらここで犯人を取り逃がすという一番の恐怖あんなおっかないメンツに知られたら潔腹じゃ済まない「Police in a pod」from9 August on Animax